紅白歌合戦、ミレイ、本当に優しくて美しく、羽生結弦さんの前で、フライハイ披露。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。第73回、NHK 紅白歌合戦31日、NHK ホール、3回目出場のミレイが、フライハイを披露した。同曲の作曲に伴い、スケーティングなどからインスピレーションを受けたという、プロスケーターで、審査員の羽生結弦さんの目の前で熱唱。 歌唱後は、羽生さんと共に、笑顔を浮かべた。羽生さんについて、本当にお優しくて美しくてたくさん声をかけていただきましたと話した。今年は2月にアルバムを発売し、2度目の全国ホールツアーを開催。映画、タングタング、7人の秘書ザ・ムービー、ドラマ、やんごとなき一族などの主題歌を担当した、紅白、羽生結弦選手、たくさんの力をいただきました。ミレイ、フライハイに、感謝、第73回、NHK 紅白歌合戦。 12月31日、東京、渋谷 NHK ホール、3年連続3回目出場のミレイが、NHK のウィンタースポーツのテーマソング、フライハイを2年連続で披露した。同楽曲は、7月に、プロフィギュアスケーターに転校した、羽生結弦選手の演技から、インスピレーションを受けて制作された。ゲスト審査員を務める羽生選手は、移動中も、北京オリンピックに向けての練習中も、たくさんの力をいただきましたと感謝。 歌唱中には、口ずさむ場面もあった。ミレイは、リハーサル後の取材会で、より神聖な感じになった気がしますと予告していた通り、羽生選手の演技映像をバックに華やかなステージを披露した。今年の、紅白は、司会を大泉洋、橋本環奈、桜井翔、スペシャルナビゲーター、桑子真法アナウンサーが務める。テーマは、ラブピースみんなで、シェア。同曲は、2022年の最後を締めくくる時間に歌で、 平和の尊さや希望に溢れた愛を感じてもらいたい。大晦日を年に一度の晴れの日にしたい。みんなで楽しめる歌のお祭り、最高のライブエンターテインメントを届けたいと思っていますとしている。遥かな高みに力強く上昇してゆくような、ミレットさんの豊かな歌声は、北京五輪の感動や様々な感情を呼び起こす。フライハイの少し前に審査員席から、羽生さんこと消えたから、もしや、と思っていたら、やはりステージに登場、コメント。 ミレットさんのバックには、ハニューさんの映像が流れ、ハニューゆずるさんの反省を振り返る、ハニューさんの熱唱シーンも、ちらりと映って最高でした。ミレットさんも緊張して、うるうるしていらっしゃったように見えましたが、素敵な歌声、ありがとうございました。ハニューさん、モンスキ袴も、自然に着こなすようになられて、なんと頼もしく凛々しく美しい、終始ハニューさんが楽しんでいるのが伝わって見ている私も思え言わず、方が緩んでしまいます。 NHK さんも頻繁に映してくださるので目が離せません。良い大晦日です。歌唱中にバックのスクリーンに羽生選手の N ハイとかの映像が流れ出して、おおっとなりました。中でもやはり、催名でしょうかね。個人的には、ブラック、パリさんも渋くて良かったし、ジュニア時代も一所懸命さが出てていおしし、歌手の方とツーショットにならなかったのが少し残念かなこれも個人的な意見です。